それではでではすね、えー、ここでそれまでのお時間はですね、えー、ホストチーム肌のランプショートそしてチ、えー、ーム出雲の演舞で、えー、また時間調整とともにお楽しみいただければと思います、えー、皆様も少しご休憩ください、えー、だいぶ日差しが厳しくなってきましたので、えー、皆さん水分補給も忘れずに、えー、帽子などをかぶってですね気をつけて、えー、ご覧いただきたいと思いますそれではまた後ほどよろしくお願いします はい、もういいのかなはいじゃあこのねえ調整時間をお借りしましてえチームイズムの演舞の方に参りたいと思いますじゃあとりあえず踊り子さん入りましょうで今日ねあのー、まあ、昨日もねご説明したんですけど島根の方からね県連のねあのー、方がですねあの今日この祭りねわざわざ島根県の方から押していただきましてまあ煽りがね得意な<笑>お姉さまがね<笑>いらっしゃるんですけど あの私と隣にねいるのは静岡県を誇るあのアパレれかぐやというチームの葵市がいるんですけども、ちょっと今日はね、いたくにもこの2人で一緒にやっていただきたいと私踊ります<笑>。ので は, は, は, はい、ということで踊り子さんが構えられたら適当に踊り子を構えって言っていただければできますので、じゃ あ, あとでよろしくお願いします。 あとごめんなさいね、せっかくあの今回、ね、静岡県のあのやっぱれ、かぐやさんがね、このキズモをね、踊りを覚えてきてくれたので、一緒にちょっと後ろでね、入っていただいて、かぐやさん、かぐやさん、後ろであれですちょっとあ の, その通りではないんですけど、ちょっと一番後で一緒にお楽しみもらいます。 えー、ということでね、えー、ご障害にあずかっておりましので、流していただき八<笑>初めてやるんでねどうなるかわかんないですけど、はい、まあ、お姉さんに、はい、あとはお待せしています。<笑><笑>じゃあ、みんな頑張っていくよ踊り子を構え いいですか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 Yes, nice!、No. <笑>ありがとうございます경찰